んー白と黒、コッペパンでは白黒つくのかなーんーどっちからいこうかなよしではまずはこちらの白いコッペパンから食べてみたいと思います。バニラ大福っていうのがなんか気になりますね。どんな味わいなんだろうはい見た目は普通に美味しそうな白パンです。中にはこんな感じで、牛皮が確かに入ってますね。板状の牛皮って初めて見るやつですが。ではいただきます。 はい、お次はチップホップ。チョコの中身はこんな感じで、うん、パフはちょっと見えてないですが、横から見ると多分。うん、なのかなではいただきます。 どちらもパン生地自体はどれだけで特徴があるわけではないですねふんわりとしていてあっさりとしているシンプルなコッペパンといった感じですその上で言いますと両方要は中に入っているもので勝負している感じですねこちらの方は牛皮がもっちりとした食感がしっかり感じられカスタードクリームも濃厚で美味しかったですがちょっと牛皮が伸びてきってしまって食べづらい部分があったのは残念でしたねで、こちら こちらは普通にたチョコは挟んであるだけのパンでバフがあるとはいえちょっと想像できる範囲内の味かなという気がしましたちょっとシンプルなものを求めなくてもいいかもしれませんが清をだったものは欲しいという方には物足りないかもしれませんねというわけでこれらどちらも一難点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩部変幻、うん、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします